はいどうもおめちゃネルです本日は私はですね今小田原駅の方にやってきております富士スピードウェイホテルの方からですね車で小田原駅の方にやってきましてこれからですね箱根登山鉄道に乗ってですね郷来駅の方に向かっていきたいなという風うに思いますまあ、今ね電車待ちという状況ですじゃあねこれからハイアットリージェンシー箱根さんの方に向かっていきますあ、ここの線路のあっちじゃない電池ブロックの内側までお下がりください す<音声>、はいません。<音声><音声><音声> はい、駅のですねこちらのね地下の階段を抜けると、まあ、こんな感じでねシャトルバスステーションがありますのでこちらからですねはいハイアトリージェンシー箱根さんのねバス乗っていきたいと思いますホテルインディゴさんとかもねここにあるみたいですねはいあ島田ですはい。 乗っていきたいと思いま す, いますはい、島田で す,、はいはい、ますはい、お願いいたします はい、いただきす。あ、水はこちらで汲む感じで。はい。いいですね。はい、承知 し, しました。 どっかわかるお部屋、四三五だって。噛んでいってみる。どこだと思って。はい。本日はこちらのね。 もう135室を脱いで入っていく感じでございます。おお、広い。めちゃめちゃ広いですね。こんな感じのね、えー、お部屋となっております。じゃあね、ちょっと今説明を受けますんで、それからね、ちょっとルームツアーやってみたいと思います。ははい、それでは、ね、玄関の方に戻って、はい ちょっとね、見ていきたいなと思います。玄関は人感センサーなのかな消えちゃう。はい。ちょっと消えましたね。はい。人感センサーでしたね。はい。本日はエレベーターホール出てですね、右手のこちらの435のデラックスルームにね、アサインいただきました。はい。まず入っていただいて、玄関がめちゃめちゃ広いですね。こんな感じ。靴をね、脱いでいただく感じとなります。ここら辺に、 はい。シュークロスがあったりとか、まあ、基本的には空なのかな。はい、こんな感じで。あと、くすべらがね、ございます。はい。で、入っていただいて、正面ね、こんな感じで、絵があって、廊下がちょっとあってね。で、こちら右手の方が、水回りでございます。先、水回りいっちゃいましょうかね、えー。タオルウォーマーがございますね。はい。そして左手に、洗面台。 2台ございますスイートじゃないのにね、すごいですね。で、オンオフ、こういう感じのスイッチ。で、コンセントがこちらとなってます。まあ、多少ね、あの、築年数相応の年代の感じはね、ありますかね。はい。で、石鹸とタオル、そして鏡がね、このようにありまして、まあ、鏡もね、めちゃめちゃ大きいです。で、この、こちらの下の方には、 はい。アメニティ類ですね。はいあ。ここにもね、コンセントがね、ございますね。で、アメニティ類、歯ブラシだったりとか、ボディーローションとかね。はい。髭剃りとかございます、まあ。こんな感じです。はい。そして、こちらですね。すごくないですかこの化粧台。コンセントもね、2箇所ございます。こちらね。はい。で、タオルがこのようにあります。 バスタオルと。これも、ね、キャスター付きですね。そして体重計がございます。ここら辺ね、ドライヤーとか、こちらドライヤーはイオニティ製のねコンパクトなやつですね。はいで、ゴミ箱があったりします。こっちはらかならですね。はい。そしてお風呂、こんな感じで、まあ、大理石調の石でね、すごいですね。 こんな感じでまあレインシャワーはね、特段ありませんけど、かなりね、贅沢な作りになっております。そして、いつものね、はい、アメニティがございます。シャワーはね、水圧、はい、まあ十分な感じですね。はい。じゃあ、右手の方から行ってみましょうかね。こちら、扉がございます。開けていただくと。 これも人感センサーなのかな人感センサーですね。はい。はい。ここね、クローゼットがございます。まあ結構広いですね。で、館内着、こんな感じでね、ございます。浴衣と、まあ、上に羽織っていただくものですね。ちょっとした服のもございますね。はい。浴衣、大人用のワンサイズのみのご用意となりますという感じです。これでですね、朝食のレストランも、えー、レストランも、 そしてラウンジみたいなね、ハッピーアワーも利用していただくことができるという感じでございます。なので、基本的に館内はね、もう浴衣で統一していただいて大丈夫かなという感じでございます。で、こちら、はい、シューブラシとかね、ございます。で、こちらの方がですね、リビングとなっておりまして、まあ、こんな感じでね、リビング出ていただくことができます。一旦ね、あちらから戻ってですね、 玄関の方から行ってみましょうかね。はい。あ、ここにね、ティッシュなんかもありましたね。はい。で、玄関を抜けていただくと、こちらですね。お手洗いがございます。広いな、これも。<笑>めちゃめちゃ広くないですかお手洗い。こんな感じのお手洗いでウォシュレットございます。こんな感じ。まあ、すごいですね。なんかね。 <笑>バブリーな感じのね、作りっていう感じが、だとですかはい。そしてね、お部屋、ドーンと、もうね、無駄なものがない感じで、ただ広い。すごくないですかまあ、今回ツインなので、まあ、こんな感じのね、作りとなってます。ベッドパネルとかね、ウォールがございます。ウォールナットでね、あの高級感があるキーが使われてますかね。はい。で、間接照明があって、ベッドサイドの方にはコンセントと USB-A が1箇所。 はい、で常備灯が、ね、ございます。はいまあ、普通のベッドは、ね、シングルベッドが2つっていう感じですかね。まあ、くっついてるんでキングベッドみたいな感じにはなるんでしょうかね。はい、レイクもだいぶしてます。高さ的には、ね、レイクもちょうどいいですねで。こちらにもコンセントと USBA があってティッシュそしてこちらになんだろうこれスパの、ねえー、メニューでございます。温泉の、ね、メニューなどがございます。メニューなななのかななんかんご案内 ね、こんな感じでございます。セラピーとか、はい、トリートメント。いいございます、はい、そして、ここら辺は、まあ、荷物置いたりとかできるんでしょうけど、基本的には空なんでしょうね。空ですよね。空。こっちも空。はい、もうね、今テレビの下ね、開けちゃってますけど。まあ、で、こんな感じでソファーがあって。 えー、こういったデスクがございます。デスクの方には、電話機と外国の方も、ね、大丈夫なコンセント、USB-A とコンセント、はい、ございます。こで こ, こら辺、はい、ちょっと待ってねで。こちらの方にランドリーのバッグとか、ルームサービスのメニューとかねご案内が、冊子がございます、はい。こんな感じですね。でここら辺は、ここに、ね、スイッチがあるので、パチッとしていただくと、 はいデスクね、つくつけていただくことができるという感じです。で、ちょっとしたね、はい、デスクと、デスク、机か、はい、ソファーがこんな感じ。でね、ここ、じゃん、開けていただくと、さらに縁側風のね、スペースがあるんですよ。おいちごがございます。フロントオフィスマネージャー様からですね、メッセージもいただいてます。 5つ置いいてございますこれはまあね、こういうふうに閉めていただくことも当然できますけど、まあ、やっぱり閉めてもね開放的ですけどね、開けといてもいいのかなという感じですね。で、ミニバーがこの奥にあるという感じです。眺望、こんな感じで山々をね、望む感じでしょうか。いいですね。はい、じゃあ先にれいくんがね、開けてたテレビのところ。 テレビはまあ大きいですね。えー、っと、ブラビアで60インチぐらいありそうな感じですかね。はい。で、DVD プレイヤーみたいな感じこれヤマハのなんか音響が入ってる感じですね。ねすごいね。で、こちらの方には、はい。その音響のリモコンとテレビのリモコン、エアコンのリモコンがございます。なんか CD が置いてございますね。はい。そして、 えー、こちらミニバー、エ、はい、スプレッソマシーンのねポーションが、えー、っと3種類、2個ずつで計6個ございます。はい、でお水が伊藤への缶のやつですね。でこちらにワインとかグラス類、そしてウイスキーとかですね。もうレイ君はね今、富士スピードが行ってきたので、レーシーな音にはまってますね。はい、でおやつ、ポッキーとかチップスターとかカップラーメン。 これ何でしょうかねなんかテーブルクロスかなんかでしょうかね。はい。で、こちら左手の方には、はい。電気ケトルと、あと、緑茶。で、プーアール茶。ございます。で、紅茶。で、コーヒーカップと、ース湯飲み茶碗湯飲み茶碗だけど、こういう感じになってますね。かわいい。はい。そして下には、 冷蔵庫がございます。これもね、まあ、あの、無料では当然ありませんけど、結構なね、はい、メニューがございます。まあ、こんな感じのお部屋で、本日ね、一泊お邪魔させていただきたいと思います。いかがでしょうかいや、めちゃめちゃ広い。ね、すごい広い感じしますね。はい。でくんどうですかこの部屋。 はいそれではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います行ってみましょうはい速度出ましたダウンロード下りが 21.98Mbps アップロード上りが 35.58Mbps となってますで、まあ、通常の、ね、利用では、まあ、申し分ないのかなと思いますけど、まあ、ストリーミングだったりとかライブ配信とかだと、まあ、夜とかだと、ね、ちょっと不安定な可能性はあるかなという感じでございますねはい、はい、ということで本日はですね初めてね 訪れましたこちらハイアットリージェンシー箱根、えー、リゾートスパさんの方にね、えー、やってまいりました。いや、なんかね、あの、老舗というか、趣のあるね、あのー、ホテルだなという感じでございました。まあ、おもてなし感とかはね、あのー、ようこそっていう感じはありました。で、今ね、お部屋なども見ていただいたと思いますけど、めちゃめちゃ広い。 あの、スタンダードのお部屋で56平米以上。で、今回ね、スタンダードのお部屋で撮ってたんですけど、一つカテゴリーアップグレードしていただきまして、まあ、デラックスえツインルームというお部屋にアサインいただきまして、ここがね、76平米。めっちゃ広い。<笑>もうね、あの、スイートみたいにですね、洗面台がね、2箇所あったりします。で、スイートとかだと、まあ、96平米なんで、まあ、20平米ずつぐらいね、増えてくんですけど、まあ、正直ね、あの、スタンダードのお部屋の56平米あるじゃないですか。十分だと思います。で、これ70平米で、 えー、もうね、だだっぴろいっていう感じですね。 はい。まあ、ゆっくりできるかなっていう感じです。で、嬉しいのがね、やっぱり館内着あの、レストランだったりとか、あの、まあ、ラウンジはないんですけれども、ハッピーアワーっていうのはね、リビングルームで行ってまして、それも、あの、浴衣でですね、館内着で、えー、利用していただくことができると。で、グローバリストはですね、えー、利用できるようになってます今まではですね、宿泊者さんは全員使えてたんですけど、まあ、今回は、あの、もうね、グローバリストじゃないと使えない。それ以外の方でね、利用したい場合は、お一人様4400円かかるみたいなので、 結構高い。はい。ということで、後ほどね、4時半から19時半、せっかくなんでね、えー、堪能したいなっていうふうに思いますし、なんかこれ見せると、あの、温かいオードブルみたいなのがね、一品、えー、出てくるみたいなので、それもね、ちょっと楽しみだなっていうふうに思います。はい。で、今回はですね、一応ね、レートチェックアウトもあのご対応いただいてですね、まあ、明日もまたね、あのー、 IHG 系のホテルインディゴ箱根ゴーラさんに伺う予定もあるので、まあ、14時くらいまでできればということでお願いさせていただいたら、まあ、14時まで大丈夫ですよということでございました。はい、でレストランですね、朝食会場につきましては、朝の7時半から10時半ラストオーダーの11時までという形でございます。昼食ランチも、ね、やってまして、11時半から14時半と。 ディナーは17時から22時、まあ、9時が、21時がね、ラストオーダーっていう感じですね。で、ダイビング、ダイニングルーム、寿司っていうところもね、17時から22時という形で、リビングルームにつきましては、11時半から21時半までね、あの飲み物、お食事とかね、できるという感じです。飲み物は11時から22時半までという感じですかね。はい。 なので、まあ、ハッピーアワーとかじゃない限りは、一般的な飲み物は飲めるのかなっていう感じですかね。で宿泊者様全員で、7時から朝の7時から10時までは、モーニングリフレッシュメントということで、コーヒー、紅茶、ジュースとかも、ね、利用していただけるという感じです。で、ルームサービスは、ね、朝の7時半から23時まで。 頼めるという感じですね。オールデーメニューに関しましては、22時半までという感じでございます。で、温泉はですね、朝6時から、えー、24時までやってまして、スパはね、えー、9時から21時。えー、ギャラリーもあるんですかね。これ何なの泉のギャラリーっていうのは。えー、朝の9時から20時までね、えー、やってるという感じなので、まあ、ちょっとね、ゆっくり散策していきたいなというふうに思います。で、今回ね、5階建てのまあ別館になるのかなまあ、メインの館の方でもですね、まあ お部屋があるのかちょっと分かんないんですけど、別館の方の5階建てのうちの4階のお部屋に朝にいただいたという感じですね。で、こういったね、はい、オフィス、フロントオフィスマネージャー様からね、コメントもいただいていたりとか、ウェルカムスイーツで。 フルーツでね、あの、いちごをいただいたりとかしております。ということで、まあ、きもね、あの、温泉入ったりとか、もう温泉三昧ですね、最高です。あの、ゆっくり過ごしていきたいなっていうふうに思います。とりあえずね、これからちょっと準備を整えて、リビングルーム、なんかラウンジじゃなくて、リビングルームっていうのがまたいいですね。あの、これからリビングルームの方に向かっていきたいと思います。It's gay. はい、えー、こちらのですね、リビングルームの方にね、やってまいりました。こちらですね、ハイアットグローバリストドリッグメニューということでね、こんな感じでですね、ノンアルコールビールとかギネス、エビスとかがございます。とりあえずシャンパンいただきました。そしてこちらからね、一品ね、えー、頼めるという感じですね。はい。 そしてさらにですね、こちらのね、ハッピーアワーの、えー、ドリンクということで私はシャンパンをね、オーダーさせていただいてます。まあ後でね、ちょっとウイスキーとかもね、いただいていきたいなっていうふうに思います。はい。 これがね16時半から19時半まで、えー、楽しめるという感じですねあとでねちょっと食事のメニューもねもらおうかなと思いますはいこちらのリビングルームだと予約がなくねお食事もしていただくことができるので今ねキッズメニューもねいただいておりますまあこんな感じでビーフカレーとかねコンクリームスープとかキッズパフェなんかもねありますねはいまあ、今日はねここで夕飯食べちゃおうかなと思います はいそしてね、大人メニューとしましては、まあ、オニオンリングだったりとか季節のスープとか、ねはい、スパゲッティのボロネーズとかビーフカレーとかございますどんなのが美味しいですかねおまかせ三種盛りとか和牛ステーキ丼なんかも、ね、あるんですねはい面白い。はいとりあえず、ね、シャンパンいただきましたのでいただいていきたいと思いますああおしいネックはリンゴジュース妻は、ね、クランベリージュース頼んでもおります ついでにです、ね、もう夕飯でねレイ君には鶏の唐揚げとあとスパゲッティのボロネーズあと、ね、クラブサンドイッチを、まあ、オーダーさせていただきましたんで、まあ、ここでね、えー、食べてお部屋の方に戻って温泉の方にね向かっていきたいなと思います温泉いいどこ大きいお風呂はい今、ですねグローバリストで注文できるね、えー、ホットメニューということで、まあ、今回、ね、ポテトをオーダーさせていただきましたポテトが一、ね、本一本めっちゃでか指ぐらいあります。はいということでまだね熱々なんでレイ君食べれないんですけど 冷めてね食べていこうと思いますはいじゃあねポテトいただきますうんめっちゃ熱い揚げたてはい、はい、そしてねキッズ唐揚げが来ましたこれレイ君がね食べてくれると思います はいそしてね、レイくん用のキッズボロネーズとですねこちらのクラブサンドイッチをね講座させてだきました結構ねボリュームありますねカレーも食べようかなと思ったんですけどねキュウリもあったキュウリもあったキュウリ大キュウリどこにあるのあそこそれピクルスだよはいそれじゃあねクラブサンドイッチいただいていきたいと思いますうん パンめっちゃサクサクでうまい、うん、これ食べやすい、めっちゃうまいスタコ痛いどうパンはい、そしてね、シャンパンを2杯いただいた後はシーバスリーガルのソーダ割りいただいていきたいと思います はい、そしてね最後にカレーをね飲んでお部屋に戻ろうかなと思いますじゃあねかけていきましょうこの器ね結構熱いのでやけどしないようにしてくださいねはいということでいただいていきたいと思いますはい、ではねいただいていきたいと思いますビーフゴロゴロロの ーフカレーですね美味しそうはいということで、ね、いただいていきたいと思いますいやーお肉がねめっちゃ大きいそしてスプーンもなぜかめっちゃ大きいこんな感じはいいただいていきましょううんうまっどうまっカレー美味しいレリクもちょっとカレー食べる いやーめっちゃうまい。うん、カレーがめっちゃうまこ きのうございます、まあ、昨日はお部屋に戻ってね、もう一回寝てしまいました。その後ね、温泉入って、まあ、ライブの、ね、時間となりましたので、まあ、ライブをさせていただいてね、まあ、ゆっくり過ごさせていただきました。まあ、ライブのアーカイブにつきましてはです、ね、上の方に、えー、リンク貼っておきますのでね、よかったらそちらもご参照いただけると嬉しいです。えーまあ、これからね、今8時ですけど、まあ、朝の、ね、温泉、れいくんと使ってから朝食、ねえー、会場の方に向かっていきたいなと思います。食会場って朝ごはん。 でベッドはねなんかツインベッドだったんですけど<咳>比較的なんか柔らかい感じしましたねまあでもねほんとぐっすり、えー、眠らせてだきました今日もねめちゃめちゃいい天気ですということで、ね、まずね温泉の方向かっていきたいと思いますラッシュでイカそれやらない はいではね朝食を食べに行きたいと思いますレンガ調でいい感じですねはいありがとうございますワインとかもねめっちゃいっぱいですということで本日はこちらの席ご案内いただいております、はい、席の方にねご案内いただきましてなんかねこのレンガのやつは半個数をねはい 演出している感じで、あのプライベート空間な感じでいいですね。うん、はい、ということ で, ですね。まあ、これから、あの朝食取りにね、向かっていきたいと思います。パパ はいこちらねレイ君が食べれそうなものでお持ちにしてきましたそしてですね卵料理オーダーさせていただいたイクベネディクトとオムレツがね到着いたしております美味しそう結構お腹空すいた唐揚げがなかったね Oh!、Okay. こういう感じで持ってまいりましたもうフルコースって言っていいでしょうね温泉卵もねありましたそしてとろろ角ニとかもねありましたねカヌレもねあって美味しそうで卵料理はイクベネディクトとオムレツをねオーダーさせていただいておりますいやーめちゃめちゃ食べれるから頑張りますはいということでねいただいていきたいと思いますいやーめちゃめちゃね種類豊富でとろろもあるし 温泉卵もあるしコーンスープはようがね非常にバランスいいですねはい、なので和食だとですねこういったね角煮もあるんですよ最後トロトロいただきますうんうんいい甘み、美味しいまあそしてね、タケノコだったりとかねうん焼き魚も鮭とねサバがありますね うん、美味しいそしてね洋食につきましてはこのなんていうんですかカプリチョーザみたいなナッツカプレーゼですねカプリチョーザお店の名前ですよねカプレーゼトマトと、ね、あのチーズのやつうんうまっそしてねこういったあのバターチキンカレーみたいなのもうん美味しいあこのカレーまためっちゃ美いしい昨日のね夜食べたビーフカレーはなかったですけどカレーはありましたね、うん そしてんが最近気に入っているカリカリベーコンうんカリカリこんな感じのねクラフトジュースなんかもございますうまっそうそうあとはまだねちょっと食べれてないですけど こういったね、クロワッサンだったりとか、えー、カヌレなどもねあって非常にいいですねエッグベネディクトもねありますしもう本当にねこの種類が豊富エッグベネディクトちょっと割って食べてみましょうかねダブンおーいい感じですよはいこんな感じねめちゃめちゃ美味しそうこれはなんだろうなパンケーキのパンみたいなね うん、あ普通にあれだ何でしたっけマフィンみたいなやつうんうまそしてねカヌレですねうんもちもちあこれはねうまい、うん、紅茶とか最高がね食べ進めてお部屋の方に戻っていきたいと思いますちょっとすね。ブローェリー m not o i g o d h a t I'm o t g i n g to d that. o o i はい。ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、ご飯、美味しかったです。最後にね、あの、内緒ですけれども、角煮丼作ってですね、そこに温玉をぶっかけていただきました。あれがね、美味しかったですけど、まあ、ちょっと余分でしたね。めちゃめちゃお腹いっぱい。まあ、どれもね、あの、メニューも豊富ですし、なんか地元のね、まあ野菜とか特にやっぱ美味しかったですね。最高でした。はい。で、チェックアウトは今日ね、14時まで、あのー、ゆっくりさせていただくことができるので、まだね、 えー、でも何夜かいも11時かっていう感じですけど、まあ、ちょっと最後まったりね、くつろがせていただいて、えー、本日はこれからですね、まぁゴーラ駅の方にね、あの送迎で送っていただいて、またゴーラ駅の方から、えー、ホテルインディゴ箱根ゴーラさんの、えゲーシャ、あの車迎えに来てもらって、 えー、ホテルインディゴ箱根強羅さんの方に向かっていこうかなというふうに思います。まあ初めての、ね、こちらのハイアットリージーシー箱根リゾートスパさんお邪魔させていただきましたけれども、あのー、なんだろうね、やっぱり老舗というか、もう本当に落ち着きのあるね、えー、ホテルです、ね、まあ大人のホテルだなという感じはしました。まあただ結構ね、お子様連れもいらっしゃってですね、あの、レイ君連れてても、あの、比較的安心にね、<笑>宿泊できたなというふうに思いますし、まあ今回たまたまね、あの、多分めっちゃ空いてたんですけど、温泉がほぼね、 え、朝入ったのもそうですし、夜入ったのもそうですけど、貸し切り状態で入れたっていうのも非常にね、えー、いい思い出になった、あの、要点になったかなというふうに思っております。まあ、混雑しててもね、結構、あの、温泉のね、湯船自体はめちゃめちゃ広いので、まあ、すごい混んでるとかねあ、そんな印象はないんじゃないかなというふうに思いますけど、本当にね、えー、ゆっくりできました。はい。ということで、またね、え、こちらの箱根周辺の、えー、まあ、